お願いいたしますあのまずなんですけれどもあのコロナのこのご時世の中であのちゃんとあの経営を今日もやってる自分とあとはあのこの会場にたどり着くまでの道のり大変だと思いますね、まあ、新幹線乗ることを一つにしてみてもやっぱり今日この会場に直接来て、まあ、話聞きに行こうという意思決定をするまでのプロセスの中で、まあ、どれだけがこの反対の意見が多かったことなのかと。 というふうにお察しします。なので、えー、まずは、今日ここにね、まあに会場組の人、あと、ちょっとオンラインがあると思うんですけど、オンライン組で、ちゃんと時間ブロックしてね、あのー、聞けてる人、まず事務実施に拍手をしてあげてください。素晴らしいと思います。<笑>で、あのー、私がね、やっぱりあの予想した通りで、えー、2年前、ごめんなさい、1年前、えー、2020年1月、えーね、中国武漢からこのウイルス始まりましたと。 いうので、やはり普段ですね、あの、免疫学の医師たちと一緒にいるものですから、こういうふうな季節風邪のような扱いになるまでよりは、やっぱり2年かかりますよというふうな見解を、やっぱり医師が言ってました。あの、最終的にはだからインフルエンザだったりとかね、あの、秋頃だったりとか、冬頃に、あの、流行る風邪で、まあ、毎年インフルエンザワクチン打つみたいな感じの、えー、日が来るであろうということを私自身は願っております。なんですけれども、えぇ、ー、まあ、昨今のね、この世界情勢、 および、あの、緊急事態宣言また明日から出るんじゃないかたうな話を聞いてると、本当に今だから、あの、人類の英知じゃないですけれども、戦ってるところですよね。どっちに転ぶかわからないですよね、まだね。まあ、ワクチンできてね、あの、やっと、ね、これで希望が見えたんじゃないのかっていうので、今年の1月か去年の12月ぐらいから、あの、ワクチン自体が始まってはいるけど、けどやっぱり全然感染者数減ってね、ちょっと収束の兆しが見えたとは、 あのとてもじゃないですけれども、まだ言える状態じゃないと思うんです。なんですけれども、今日私がね、あのお時間いただいて、あの伝えさせてもらえたことは何なのかというとですね、まさに、えー、先ほど期待を上げてました、起業家というものは戦うものなんですね、いろんなものと。で、今まで言うのであればあの、やはりこのコロナっていう社会情勢だったりだとか、えー、家族、もちろんね、心配するでしょうね、お客さんも急にキャンセル入ったとか。 普通にあると思うんですよ。っていうか、絶対起こると思うんですよ。でも、そんな中で、なんとか、あの、日本の圧勝で立ったままで、絶対に、えー、今まで積み上げてきたものを、えー、やりきるんだという意思で、今日も皆さんね、ここに来られてるんだと思います。えー、嬉しいのが、やっぱり、あの、まあ、山下さんとかもね、今日も会場しっかり来られてて、もう彼女長いんですね。あの、結構この会社の成長とともに、 見ていただいてて。で、やっぱり、あの、昔はね、もう本当に、ウェブサイトも作れないところから始まってたんで、売り上げ10万出るとか出ないとかって、境界にも乗らなかった時期があるのに、今どうですか ?5、60、7、8、100とか売り上げ出してるでしょすごいなと思って。 で、その山下さんが今日も会場に来てくれてても、もちろんみんなもね、来てくれてて、すごい私嬉しいんですけど、あ、今日も来てくれてるんだなと、あの、私たちも頑張らんといかんねえなというふうな、あの、ま、気持ちをいただけたというふうに私自身も思っている限りであります。で、あの、ま、このコロナで戦うという、こんな厳しい情勢の中で頑張ってるみんなには、私はやっぱりもっと頑張ってほしいなと思ってますね。はっきり言います。で、絶対負けてほしくない。で、えー、私も実践者です。 このコロナになって変えないといけないことだったりだとか改めないといけないこと、通常通りではいかなくなったことがやっぱり山ほどあるというのが事実なんですね。けど、いいですか自分の城に旗立てたんですよね、みんな。今。半年前から。で、えー、今までのコンフォートゾーンであった治療院系とかね、石骨院で勤めてたところから外に出たんですよね。で、そこに外に出たところから元の場所に戻ることなんてめちゃくちゃ簡単なんですよ。ね、もう一回だから、 頭下げてもう一回雇ってくださいとか、求人誌見てね、PT とか OT とか13誌国家資格持ってたら、どこでも働けるじゃん。戻るのはすごく簡単だよね。なんだけど、戻ってほしくない。絶対戻ってほしくない。やってきた。積み重ねてきたものがあるから今日もここに来てると思うんですね。で、このコロナの情勢の中で、ええ、ま、この見てもらったらわかる。ま、こんな感じですごい混乱してますよね。これだからワクチン求めてぐわーって渦になってね、もうワクチンもすぐこう予約が、 亡くなってしまって、もう高齢者の人から、医療従事者の人からワクチン打たないといけないって話が出てるけど、実際自分の手元にワクチンが打てる日っていうのはいつ来るのかっていう目どすらまだついてないというふうな形で、あのー、なんか安倍首相とかがいろんなね、イギリスとかと製薬会社と交渉してワクチン打ってくださいよっていうね、約束を取り付けましたみたいなニュースがあったりとかしますけど、まさに混乱、取り合い。まあ、そんな時代であります。なので、えー、私が思ってることは、あのー、やっぱりすごい、 こういう時代ってでも過去に何回か何回もあって成功してきた過去の偉人からちょっと自分たちの歩み方を考えてみようじゃないかっていうふうな考え方を持っていただくことが今日のレネックの人たちにはパラスになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、えー、それがどんな人たちなのかというとですね、あのー、まあ、こんな人なんですね。岩崎弥太郎さんって三菱の創設者の人なんですけど、 あの、この人知ってるといますかいたら手挙げてください。三菱創設者の人。あ少ないですね。わかりました。じゃあ、いいと思います。皆さんまたどっかで勉強してもらうといいと思うんですけど。でもまずは、あの、この話に入る前に一点だけ、そうですね。あの、医療従事者の人たちにやっぱり感謝しないといけないですね。我々がやってる仕事ってそういうことだから。だって、そういうことでしょ。私たちがやってたことっての病院になり、接骨院なり、あの、の中でやってて外に出た人が慈悲って思いで 出, 出たと思うんだけど、でやっぱり、 あの、こういう人たちを支える人がいるから、あの、この私たちがやろうとしているお商売も、やっぱ、税に、税にできる。あの、税ね、正しい方の、あの、税か非かって言われると、税になれるわけです。だって支えてくれてるもん、医療従事者の人たちが。もう、あれです、もう使命感だけちゃいますここまで来たら。一年もね。 やってはないと思いますよ。ずっと病棟満帆で、また緊急事態宣言で、自分のコロナ病棟もし持ってたら、吐くほどきついと思いますよね。ビデオだろうが置いてだろうが、絶対影響があると思うんで。まずその感謝の気持ちは、どっかで私たち持っておきたいですよね。じゃないと、やっぱりどっかで止まってしまうかもしれない。私たちの書く動画ね。だからまずはこういう、こういう国自体の医療の根っこを支えてくれている人たちに感謝の気持ちは、まあ、私たちは持っておければ、よりかっこいいと私は思いますね。なんで、これまず1個。 覚えておきましょうで、あとはこの本題のね、今、矢崎哉太郎さんって人なんですけど、この人、三菱って今もね、超大多国籍企業じゃないですか。で、この人ね、いつの時代に来た人なのかって言ったら、あの、幕末のですね、徳川藩が終わるとこで、ペリーが来て、黒船来て開国、開国してですね、えー、いわゆる明治維新を坂本龍馬と一緒に作った人なんですね。はい。で、この人は龍馬みたいな感じで、あの、まあ、なんかそういう風な、ね。 体政崩壊だったりとかに、まあもちろんかかっておられるんだけど、まあ最終的にはお商売っていう道で国に貢献するというふうな生き方を選ばれた偉人です。で、この人にも私がね、伝えたいことは何なのか、まあ今の三菱っていうと、も、ま、う、あ、わかるでしょなんか見るじゃないですか。まあ今ちょっと車とか弱いけど、ありとあらゆる、例えばですけれども、あの、ここで私使ってるパソコン、皆さん持ってるパソコンの中の一個が、まあ、 まあ、詳細しわからないけど、三菱の下請けが作ったものとかね。まあ、あり得るわけです。で、あの、ソーラーパネルやったりだとか、なんか電気のいろんなものやったりとか、もうエコのごどんなやったりとこれ保険やったりとか、まあ、ありとあらゆることやってるわけなんですよ。でそういうふうな、すごく大きな会社を、まあ、一代で築き上げた、まあ、あの、なんて言うんですかね。系の先輩であり。まあ、この事例から私たちが何を学ぶのかなんですけど、この人ね、一応その、武士なんですよ。武士。えー、侍好きな人、こん中いますか 二人ぐらい。ありがとうございます。えー、私は侍大好きですね。気持ちがいい。あの、いわゆる規律があってね。侍であるからには、こう、自分自身を高めんとあかんっていうので、死ぬまで努力するでしょ。ああいう生き方、私はちょっと、まあ、気持ちがいいし、その、まあ、私たちの誇りですよね。そういう形であるのが。まあ、その話は余談なんですけれども、あの、まあ、この人って本当にね、むちゃくちゃ貧乏やったんですよ。 めちゃくちゃ貧乏で、全く金なくて、あの、差別階級の中にいた人たちなんですね。で、昔ってその、薩摩藩っていうとこなんですけれども、ごめんなさい、土佐藩っていうとこなんですけど、その、上司と歌手っていうふうに、偉いお侍さんと下のお侍さんに分けられてたんですね。で、この人、下のお侍さんやったんですよ。なんで、何してたかっていうとですね、こんな感じでですね、お侍さんやのに、この、これわかる鳥、鳥のね、この、だから、 あの鳥の巣よ。鳥飼ってるだから箱みたいなゲージみたいな持ち歩いてでそれで当時って農業やってたからなんか鳥いりませんかみたいな感じをね一生やってたんですよ。がでもこうなったんですよすごないですか。もともとこれなんですよねこの人って。で、あのー、生まれた家とかもこんな感じなんですよ。これ本物の家ですよ。 もういんですよもう本当にボロボロの武士の中でも芸の芸の階級に閉じ込められたところからね家族も見てください着てる服もボロボロ金なんてありません将来の保証もないしどんなにあがいたとしてもお前は歌詞から上がることはできねえっていう教育をみんなに言われるんですね そういう身分でも、そういうふうに決まってるからっていうことを、もう親にも言われるし、も親も言われい、もう酒と博打しかやらないんですね。で、奥さん、奥さんもう諦めてて、もうなんか兄弟みたいなもんそんな感じだと思ってて、けどね、この、この一人は違うかったんですよ。あの、むちゃくちゃあがくんですね。その、立場の中から。だから、 一般的なものからすると、だから私たちもそうですよね。理学療法士はこういう生き方をしようとか、柔道整復師やったらこういう形でやるんだっていう習わしがあるでしょ、私たちって。けど、そういうものを、まあ、壊した先輩でもあるわけなんですよね。だから、こういう規律とか規範を知っておくことというのは、もう一回言いますよ。コロナの時代だからもう混乱してるんですよ。で、彼が生きたこの時代もめちゃくちゃ混乱してます。ペリーが来てね。 開国しろって言われて、急にですよ。徳川200年続いてたやつが、急に開国するから、ね。予想人が入ってきても、政府がむちゃくちゃ混乱しだすんですね。わあ、どうしよう、ここで開国してしもたら、あの、外国人が入ってきてしまって、日本乗っ取られるんちゃうんか、みたいな感じで、もうみんなが、まあ、今よりもっと心配なんちゃうんかな。来年どうなるやろ、みたいな感じ。そら、先のわからない時というものを、 つい100年前、私たちやってたんですよ。1890年代とかの話だから。つい100年前、こんなことをやってたんですね。この日本の国っていうものは。で、そこで、まあ、あの、この矢崎雅郎という人形はですね、何やったのかって言ったらですね、もう、まあ、こういう感じの階級だったんだけど、絶対に成り上がってやりたいと思ってたんですよ。絶対に成り上がってやりたい。けど、やり方はどこにも載ってないし、みんなから反対されるんですね。 自分は、いわゆる、武士だけど、ペリーも来て、これから時代が変わると。だから、あのー、わしはもう学問で、なんとか、成り上がってやりたいなってことを、野心として思ってたわけなんですね。けどね、金がないんすよ。勉強したいけど、家こんなんやから、勉強できるそもそもの、もうだから、我々よりもっときつい。もう教科書変えへんとかのレベルやからね。 で、あの、そういう、ま、きょレネっていうまあ塾みたいに来てもらったけど、入塾もできない。金がないから。でもね、この人何してたのかって言ったら、私、今、すごい、あのー、この人見させてもらって、すごいなと思ったことが、もう、それでもね、何の希望も、自分はどうやったら成り上がれるかも何も分からんけど、ひたすら勉強するんですよ。先がどうなるか分からへんけど。で、ずっとずっと準備するんですよ。自分はいつか この日本の中でも誰もが知ってるような男になった る, なったるんじゃけえのみたいな根性でずーっとこう勉強するんですね。ずーっとずーっとずーっと勉強していって、で、なんていうんですひたすらどこかに自分のこの野心が、このね、あの願望がなんとか叶えられるような道があるんじゃないのかということをひたすら探し続けるということを、まあ、20年ぐらいあるんですね。 つらけど何のチャンスもない、お金もない、家がこれだからね、何もできないと。まあそんな状態になってるわけなんですね。で、ペリーが来たからどうなるかって言ったら、なんかもうね、政府が焦り出してね、今までやったら徳川幕府が一番やったけど、ペリーが来て焦り出したから、各藩に、県ね、今で言う、県に意見を聞き出したんですよ。日本の行く末 なんか意見くださいって言って、意見書を求むみたいな通達が初めて来て、おお、殿様が、お上が急に私たちに意見を求めとるぞみたいな感じで書く、そういう、この国をなんとかしたいと思っている志のある人たちが意見を書き始めるんですよ。自分でわーって意見書くんですよ。この国、日本、ペリーが来たとしてもこうすべきでありますみたいな感じで意見を手紙に書きまくって江、戸江戸城に送りまくるということをね、当時やったわけです。 で、そういうことがあった時の、だからこの、八太郎もも書くんですね、手紙。この国はこうなるから、絶対にこういうふうに準備しといた方がいいですよ今の、徳川幕府はってことを言うんですよ。なんですけど、そんなもんは、そもそも書いても、上に届けてももらえないんですね。届けてももらえない。だって、歌詞だから。 歌詞の存分の人間がそんなことをやること自体がまあ無礼というかねお前たちは立場をわきまえてないっていうことを言われてる中でももう自分の中でこううわもう日本混乱しててペリ来てどうなのって時で何かしたいと思ったからこう書くのねとりあえず自分の意見をいや勉強してたからでもたまたまタイミングが来たもしかするとここで自分の意見書が通るかもしれないって一筋のその自分がこの決められた枠から抜けれる可能性があるかもしれないと書けるのね でも案の定、ダメ。受け入れられない。あの、そもそも呼んでももらえない。捨てられる、破られる、燃やされるという、そういうことになるんですよ。で、どうするかって言ったら、このね、周りのね、あの、お金のある人ってどうするかって言ったら、もう、 国がアタフタしてるから、あのみんなね、江戸に行って勉強したりとかするんですよ。もうこれからは、もうだからこんな土佐藩とかっていう、そんな高知県ね、高知県にいるんじゃなくて、東京に行って勉強して、この国の行く末とかほんまに我々が勉強しないと、誰に乗っ取られるぞみたいな感じでね、勉強し始めるんですね。わあみんな勉強させてわしも行きたいみたいな。で思うんだけど、まあ当然ですけど、金がないんですよね。だから自分が勉強したくて、 あの、こんな時代の中だから自分が何とか、あのー、ね、自分を身につけた学でね、自分の名前が誰もが知ってるような男になるという、そういう野心があるけど、誰にも、江戸にも行けない。金がないからと。まあそういう状態の中で、この八太郎はどうするのかって言ったらですね、こういう、 ここで自分の塾開くんですよ。子供向けに。もうね、やることないんですよ。せっかく手紙を書いてね。あの、自分はこの国にこう思ってるって言うけど、誰も話聞いてくれへんから、とりあえず小学生集めて、自分で塾開くんですよ。誰も聞いてくれへんから、自分の話。ね。こういう感じで、汚いでしょ、これ。何にもない。青空教室ですよ、まさに。けど、いても立ってもいられないんですね。もう何か、したい。 けど何もできない。金もないし、この、土佐藩っていう場所から自分は抜けられもしない。みんながそうやって国がどうのこうのって、侍やから、国守ることが仕事やからね、当時は。だから、みんな江戸に行ってどうのこうのみたいな感じやってるけど、自分は置いてくぼり。何もできないんですね。でも、ここでもう、しょうがないから、もう小学生相手にやりたくもないけど、気持ちが落ち着かへんから、とりあえず本を読んでね、バーっと教えていったみたいな感じを、やってるんですね。はい。で、やってて、 まあ、ある日何が起こるのかってことなんですけど、あの、ここの、ね、子供の、だから、子供向けに塾やってるんですよ。読み書きとか。で、そう生徒がね、たまたまね、あの、とんやっていうお金持ちね、お商売やってる人の、つながってる人だったんですよ。で、この先生は、そういう志を持ってるけど、惨めにも、ずっと小学生相手にしか教えることができないって、この、見てたから、コネクションがたまたまあったから、その人が書いた意見書をね、 その屋根見せたんですよ、金持ちに。ってなったら、その金持ちがむちゃくちゃ共感して、おおこいつは額があると。この時代の中に、こういう風に国のことを思う意見をかける奴がこの土佐にもおったんかっていうのをむちゃくちゃ共感するんですよ。で、ある日急に呼ばれて、ね。何のチャンスもなかった人間がなんで急にこんな金持ちに呼ばれるねんっていう。行ってですね、何が置かれたら、あのー、岩崎八太郎さんと、あのー、ね。 あなたの、もうこのボロボロの格好に行くんですよ。こんなんで行ってですね、あなたの意見書を私読ませてもらいましたと。で、本にびっくりするんですね。え、なんであの誰も読んでくれなかったのを読んだんですかって言うと、じゃたまたまね、そのあなたのところの塾のところの生徒は私のだから、その知り合いなんですと。でも、こういう気持ちでやっておられるということを見ても立ってもいられなくなったので、そういうものを見て私読みました。そうすると、この土佐にも、 この国の明日を思う人材がいるんだということにだって、私は非常に共鳴しましたでしょう。で、あの、だから正月先にも言ってるんですね。私は江戸に行って勉強したいけど金がないと言ってるから、金がなくて、江戸に行けずに、あの、あなたのような人材が、あの、学問できないことということ自体が、まあ、すごいもったいないことだというので、金は私が面倒見ますっていうので、投資されるんですね。ガーンって一気に。 思いっきり大きいお金投資されて、江戸で学んできてくださいって言って、お金全部持ってもらって、行ったんですよ。で、そこから何したかって言ったら、毎日、風呂にも入らずに、ずっと勉強するんですよ、毎日。ブわー勉強。やっと勉強できる、嬉しいみたいなんで、ひたすら勉強して、勉強して、勉強して、勉強して、勉強して、ね、そこからどうなのかって言ったら、もう、お察しのとおり、一個、 準備してたかからら掴んだからでそれでそこからはもうポンポンポンポン今まで勉強してたからチャンス掴んで一気に三菱っていう会社の土台を作ってね自分は草ほど貧乏やってたからもう絶対にでっかい会社作って金に困らんようにまずしちゃろうみたいなもうそれでうわーってやっていって 一、まあ、台でこの三菱っていう超大企業の、まあ、土台の部分をね、これつは作ったと。で、その後継者とか家族が今も三菱を引き継いでて、その会社が残ってる。三菱なんて当時財閥ですからね、一番戦前まで金持ってて、日本のトップ3に入る金持ちの会社ですよ、今までいうソフトバンクみたいな感じですよ。っていう状態にした男がここにいるわけなんですよねでね。 こういう事例から、だから私、みんなの様子見ててわかるんだけど、あの、結果出てる人と出てない人絶対いると思うんですよ。今でもこのレディアゲイドクラブ1回目というとこうなんですけど、私はね、これだと思ってるんですよ。成功する人って絶対に。言葉で言うとこういうね、一具を照らすって言葉が実はあって、まあ、これ知ってる人と知らない人いるかどうかわからないんですけれどもね。まあ、こう言葉、言葉のこの中では、まあ、あの、今を生きようとかね、あなたは誰かの分かりみたいな感じでね、書いてあるんですけど、あの、 どの世の中でも、どのご時世でも、チャンスつかむ人って、このプロセス絶対やってますよ。絶対このプロセスやって言うんですよ。だから、もう一番最初からうまくいくとかないから。けどね、いつか自分が成り上がれて、なんとかできると思って、ひたすら準備するのよ。でも、いてもたってもやれんからどうするのかって言ったら、もう、子供向けに塾とか開くんすよね。<笑>我慢できんから。むちゃくちゃでしょ。けど、 その知り合いの問屋のね、金持ちの人とたまたま繋がってた人が、ああ、この岩崎先生って人を江戸に行ってあげるべきなんじゃないのかっていう人が見てるんですよね。常に。だからみんなもそうなんですよ。売り上げ上がるとか上がらんとかじゃなくて、今の環境がね、売り方ってなかったら辛いなんて俺分かってるんですよ。当たり前からそんなこと経営してて。そこで、この、だから、 ね、岩崎弥太郎みたいな感じであがいてたら絶対1個抜けますよいつか必ず絶対抜けるんですよいつか必ずこの人20年かかったけどね抜けるに当時だから時代のこんなとこで生まれて差別解決だったからでもたまたま明治維新ってペリーが来てくれて国が乱れたおかげでそういう指の交渉を見直さないかなみたいなところのチャンスの機運をつかんで登ったんですね登ったんですよ で、私が思うのは、今だから混乱してますよね。世の中全体。混乱してるんですよ。でも、混乱は私はチャンスなんですよね。私も個人的にはチャンスだと思ってるんですよ。実はね。なんでかって言ったら、今までのまんまじゃあかんって言って、政府とか役人がいろんな意見を聞こうとするから。 けど、うまくいってる時って自分たちはそのままでいいっていう作用が働くんですね。けど、もううまくいってないんですよ。医療も崩壊してておかしになってるじゃないですか。だからね、あのー、私が一個だけ、あのー、私個人としてまあんま人に言わないんですけど、やっぱりこの、まあ、誰かの明かりって書いてあると思うんですけど、最後はやっぱりみんなが無限に成長したんやったら、絶対国のため。はっきり言っとこれ。絶対そう。 でやっぱ医療今、おかしくなっててコロナで崩壊してたりとかするじゃないですか。でね、それがね、もう自分みたいな生体院が何が国のため、思うよ、最初、絶対思うから。私も日々、それと桃と戦ってるんですよ、何もできんから、自分が。けどね、違うんですよ、その考え方をずっと持って、あがこうというふうにしてほしいんですよね、今の自分の現状を、何とかできひんのかってことをやると、絶対いつかつながるんですね。 だからもうね、根性ですよ、見てください、これ。サムライがこんな形でね、後と売れ、言われてやるんすよ。なんでやる言うて、親父がそれやってるから、自分これやるもんやと思ってやってるのに、全員に笑われて、バカにされて、汚い服で。でも、めちゃくちゃ気性悪いから、何笑っとん何見とんねんって思い切れるんですね。テンション高い、だからめっちゃ。いやでもね、やっぱね、あの私はだからいろいろ、まあ、あのー、 やっぱ経営者たる者は、こういう考え方絶対いる。一番最初でことを始める人、そして、あの、いろいろね、いろんな患者さんの痛みをしっかりとるっていうふうに自分で責任を取ったりだとか、まあ、大きな器を持っていろいろ支えてあげれるようにならないといけないんですよ、私たちって。で、そしてそれが、あの、自分っていう個人以外にも、その家族だったりだとかね、みんな将来従業員のことだったりとか、あと患者さんのことだったりも、全部を見れて、 支えられるような人になっていくということをずっと繰り返していくんです。それがどんどんどんどん次元が高くなっていくと最終的にはその国とかっていうところに登っていくんじゃないのかなっていうふうに個人としては思ってるわけなんですけれども、<笑>いいですか。なので、まあ今回ね、この話をさせてもらったと思うんですけれども、今の環境からのブレイクスルーは急には起こらん。はっきり言う。それはもう絶対全員がそう。けど、そこでネジ緩めてあかんねんな。 そこでだから油断とかするともっと遅なるから、なりたい自分に。でね、でもそもそもなりたい自分がないとか思うんじゃなくて、本当に自分一人の幸せじゃなくて他人のこともひっくるめてなんとか自分が幸せにしてやれんかというふうな考え方を持ってほしいです。で、それを志というから。個人でやるなら夢。けどみんなの分もまとめて自分が変えたろうと思うんやったら、それ志っていうから。なおかつそれが国のためやったら志になるからね。いいですか間違いなく今<笑>、 日本人は国のためなんて思って生きてるやつはおらん。PT も OT も重生子もおらんな、個人的に。寂しいね。知ってますか日本の GDP。激下がり。ね。日本って今知ってます家電で三菱とかねあの、ソニーとかすごかったんですけど、今ほとんど中国の会社に取られてるんですよ。みんな気づいてないけど。で、このまま行ったら、日本なんてただの後進国ですよ。50年後とか。まあ 私は個人的にまあやっぱり、まあ、プライドがあるんでそういうのは気に食わんねでもそういうの何で帰れるかって言ったら商業なんですよねなんでアメリカが強いかって言ったらアップルがあるからですよグーグルがあるからフェイスブックがあるからですああいうふうに商売やってるやつらが非常に力を持って志が持ってると国よりも力持つタイミングっていうのが来るで、えー、だからみんなにはここのね、あのー、根っこの部分でどうやって持 っ, っていてほしいのかって言ったら 自分自身もこういう病院今困ってるからとこをなんとかできんかなっていうふうに最終的にどうやったら自分がつながるかを考えてほしいいつか今すぐじゃなくても今は辛いことも多いと思うんですよでも分かってねそんなことけど最後はここにどうやって自分が到達できるのかっていうふうな思考しないなら絶対止まるから自分の授業がうまくいかなくなるちょっとずつずれてくるんですね でも、医療人であって患者がいるビジネスをやってて、自分がそういう治療科であるというふうになるのがみんなのベースでしょもうそれは変わらないでしょみんながなんか<笑>治療院辞めてアフィリエイターに私になりますって言われたらもうそれしゃあないけど、けどそこの根っこ変えへんのやったら、やっぱここに向かってなんか自分ができんかなってことだと、私は個人的に思ってるんですよね。絶対そう。で、あとはコロナの時代ですから、自分のやってる商売っていうのが、どうやったらこの今国で困ってることとかに、 ヘルプできないのかってことを、ゆっくり考える。いきなりは無理やから。いきなりは無理やから。いきなりは無理やねん。けど、いきなりは無理やけど、あがくねん、こうやって。こんなとこで。ね。<笑>塾開いて。誰もおらんねん。小学生相手に教えて、惨めですよ。金もないって自分。でも、やるんすよ。やるから、いつかそうやって、問屋の娘が来てね。紹介してくれて。っていうことが、起こる。起こるよ、本当に。 本当に怒るよ。はっきり言っとくね。いいですかなんで、もう一回言いますね。今日タイトルだから何なのかコロナなんですよ、今。やりづらい。大変。でも、あの、こういう人たちもっと辛い時代来てたね。実は。今言うても、家の中困っとったら死なへんやん。あと生活保護助けてくれるやん。<笑>そんななかったから。この時代、鳩売れんかったら死ぬみたいな。 のたれじの金ないし、みんな金ないし、みたいな。とこから、こういうふうに、昔はもっと悪い条件や。今でも SNS 個人で全部発見できるテレビより YouTube の方が、発信の方っ変わってきてるじゃないですか。チャンスですよ。だから、みんなに足りないこととか、私が個人的に思うことは、やっぱり、あの、絶対に、この一号を照らすっていうマインドセットを突き通せるやつはむっちゃ強いと思うし、あとやっぱり最後は、病院。病院です。絶対病院。なんでかって言ったら、 我が国の医療機関はここに全部集中させたから。報酬体系も教育制度も医師という。ね全員揃ってるでしょ東大のね<笑>内科。慶応大技術外学の付属病院の内科。ここなんですよ。ここに国の医療の最先端全部持ってくるって施策をやってるから。そこ、そういうルールのもとにいるのね、私たちは。なのであれば、こういうところに対して、自分たちがなんか、最後はね、 結びつけられないのかっていう、そういう考え方を脳の、自分の脳みそにしてくださいって話なんですよ。そう思った時に、やる選択肢っていうのは、みんなを根本から引き上げてくれるよ。違う選択肢と考え方が出てくる。なんで、いいですか。えー、まあ、繰り返しになってますけれども、今はまだ、まあ、いいと思うんですよ。しょうがない。しょうがないんですよ。でも、しょうがないことよりも大事なことは、これね。あがく。とりあえずやる。 それで今、何か自分が、自分の高い志がある中で自分ができないことはいっぱいあるけれども、なんとかしたんやっていう、その思いが、いつかですね、そういう紹介だったりとか引き上げたり、そういうことが、まあ、現実問題として起こるんですよということなんですね。そういうことを、やっぱり私たちは考えながら、やっていければ、みんなの授業は私はもっと安定してくると思うんですね、この混乱の時代の中に。はい ですから、えーまあ、私、コロナと戦うときは本とに邪魔ばっかしていきますね、これね。本当に、本当になんかどのこのやめろかやろうと言ってきますけれども、えーまあ、絶対負けないでほしいなと思ってます。えーまあ、何か皆さんの中に1個でも響けば嬉しいなと思いました。以上です。ありがとうございます<笑>最後、もし詰まったらちょっとごめん、もし詰まったら、どうぞ、質問あれば、オンラインの方も。 あすよ も, しもしあれば、はい。おさん、オンラインの人がどうなってるかわからず喋っちゃったんですけれども、はい。<笑><笑>えっと、僕が思ってたのは、あのこれにまつわるなんか映画か、なんか本とか、なんかそういうのってあったりするんでしょうか。<笑><笑> 大それも今の僕のフェースではもう本話的な質問私7回目ぐらいですねこれでね<笑>いやあのー、私だからね経営って事例学ぶことなんですよ本当にでね学んでいくと分かるんですけど成果の出し方って人によって全然ちゃうんですよだから結果はすごく見えるけどプロセスの部分って全く他者多様なんですねっていう事実があるってことは何なのかって言ったらいろいろだから事例見ることが大事でも事例なんてそんなん ニュースでも流れてるやん。三菱が何した、ソニーがどうとかね。そういう、だから、一個の会社がどうやって、あのー、うまくいったかとかね。もしくは、この三国志とかで言ったら、一個の国がどうやったら反映して潰れていったか、そういう事例見るとか。これおすすめです。それが教科書になりますね。すみません、何度もありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。えー、他ありますでしょうか<笑> あ2人出ました、はい<笑>はいはい、田中です最後に、えー、と言われてたところで、まあ、僕が最後感じ取ったところが今の医療に対して、まあ、ちょっと弱いところが、まあ、ある と, と思うんですけども、はいはいはい、今まではこれはあの僕のディピートトークの中では、うんえーまあ、患者さんに ここダメだよねっていうような文句というか、まあ、ネガティブな発想でトークをしてたところあるんですけれども、うん、今のお話をあの聞いて僕の中ではこれ弱いところなのでここを今後僕は変えていきたいんだっていう強い思いを、まあ、訴えることっていうのが、えーまあ、コロナと戦うだったりとか医療の未来を考えた、はい。うんうん 考えになるのかなってちょっと思ってるんですけども、うん、ど教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。えっと、これ私自身もすごく経験があるんですけれども、皆さんご存知の通り、私が一番最初に起業した時、みんなぐらいの専属に何持ってるとか知ってるでしょ昔の動画見てくださいよ。元病院をぶっ壊すですよね。<笑><笑><笑>でもね、いろいろ、まあ、私もいろいろ、まあ、個人的にありまして。やっぱり、ネガティブな感情でね、モチベーションは、あの、途中で進めなくなったかな。 うん、なんで、あの、患者さんに説明するときも、周りの家族とか、もう聞いてる人全員に対して、まあいつを見返してやりたいとか、あの、あいつを絶対許さへんってなるとね、もうだからもうまさにあれなんですよ。あの、昔だからアメリカと、あの、ね、戦争したじゃないか、あの石油の国が、イスラム圏が。で、最後何したかって言ったら、家族とかがね、手榴弾持って、アメリカの、だから戦車に突っ込んでいくんですね。自爆テロ。 っていうので、不は不の感情でしか消せないんですね。負のことを言うと、次また大きい負が来るっていうので、もう悲しいことが起こっていったりとかするから、あのー、いいんです。でも今の医療に対して疑問を持つことは、まず一個のステップなので、素晴らしいと思うんですね。で、まあ、それをやっていきな、まあ、もし参考になるならですけれども、私はそれをまあ、言い続けてると、ええー、まあ<笑>、お前はしょうもないやつだってどっかで言われます。はい。そういうきっかけがあれば、また自分が成長できる。 っていうのはぜひあの私自身の経験を踏まえてなんですけどねご参考にしてくださいはいあいでも素晴らしい質問だと思います<笑>ありがとうございますと竹内先生のあのスタッキの質問に対してあのあれ両マデあの NHK の大河ドラマ<笑>ドラマの中に出てくると思います<笑>、うん、で結局一つはやっぱりすごい岩崎弥太郎がすごいのはあの<笑> まあ、三菱見たら分かると思うんですけど、一つのこと、例えば造船をした場合に、それに必要な鉄鋼、え鉄板がいるんですよね。で、だから、えっ、ー、と、成功所ありの、で、えっ、ー、と、電気関係、タービン回したりするための電気関係ありの、で、それを調達するのお金がいるから銀行のって、だから、うんうんうんうん、えっ、ー、と、それから車ですね、自動車もそう、それの重工に関係はあるなんで、だからあ、あの、NHK、えっ、ー、と、 えー、と三菱っていろいろ系統分かれてて例えばで 電, 電気関係重工関係それから 金, 金融関係不動産関係ってこう系列みたいなのがあるんですけどだからそういう意味で元は何をするかそれに関わるいろんなものを私たちも多分私感じてた先生の話聞いてて感じたのはそれに連なるいろんなその広げていく。 選択肢っていうかだから、えっと、混沌からいわゆる、えっと、イノベーションになるっていうチャンスがピンチがチャンスになるっていうのも含めてそれが全部こう網羅とかこう広げていけるだけのものをやっぱり持っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは思います。実、うん、実はうち実家長崎なんであの住居あ じ両親じ祖母も重厚であの、えー、と記念館とかああいうとこ行ってみたら、うんうん、多分分かる、ね、い, たいたことないんですけどちす、ね、うちすぐ近所あるんですけど、うん、だからあのそういう意味で、えー、と先生が自分がそのなんていうのかな、えー、個人でやってたのをそういう世界、えー、日本中にそのせ病院 と, 系、えー、とつながっていみんなのために。えーと いい状態にしてあげるっていう、先ほど負からね、あの、いい、あの、の感情じゃダメだけど、そうやって広げていこうっていうやり方を。見方とか変えることによって、また広がったり変わったり、していけるんじゃないかなっていうのは、非常に、あ、う、の、ん、感じさせていただきました。うん、ありがとうございました、うん。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。もう山下さんもうスイッチ入りましたね、急にね、しゃべり出して。<笑>あ、でも大事ですよ、あのー、まあ、自分自身、何が。ツンと来るか、は人によって。 違うことまあそうですね山里さんの話も相手ですけどで も, でも自分のベースを合わせられないことね患者相手にしてて自分が治療かこのベースが決まってる限り何をやってるのかってフィールドが決まるからってなった時に最後は絶対病院に行き着くはずまあそれはまあゆっくり考えればいいでも最初は皆さんは鳩を売ることをね絶対に嫌がっちゃダメですよこれ。まあポスティングみたいな感じだこれ。 これ絶対嫌がっちゃって。でこれ嫌がるやつなんか絶対止まるから、そこで。俺はホームページでかっこよくアクセス流すんだ。まあ、ええんやんけど、北谷先生とかできてすごいから、もう絶対今日も勉強してほしいんだけど、けど、ベースのマインドセットはこういうことでも俺はできるんだっていうことをもっと考えたらあで。うん、そういうやつが最後勝つから。うん、はい、すいません、ね。他質問ありますか<笑>大丈夫ですか はい、じゃあ以上にしました。皆さんありがとうございました。